コンパクトで持ち運びやすいスキットル330円税込みウイスキーなどを入れて気軽に持ち運べる瓶のように割れる心配がないステンレス製ということでスキットルですねとうとう出ましたねえこの本体とこのロートとねおそらく入ってるんではないでしょうかはいえー、裏面を確認します使用上の注意点ね ウイスキーやウォッカジンテキーラなどのアルコール度数の高い蒸留酒のみ入れてください蒸留酒以外のアルコール度数が低いものは入れないでください雑菌の繁殖の原因となりますということでねまああのスキットル使ってる方はそうだと分かると思うんですけど日本酒とかワインとかねそういうものは入れませんであと初めて使用するときは食器用中性洗剤で使用してください 全部は読みませんが、使用後も食器用中性洗剤を使用して、よく洗って水気を拭き取って乾燥した場所に保管してくださいといったことが書いてます。え使用方法ですね、えー、本体の蓋を左回しで開けて、付属のロートを注ぎ口に差し込んで、ロートから溢れないように少しずつお酒を入れて、えー、注ぎ終わったら本体の蓋を右回して閉じて、本体をひっくり返して中身が溢れないことを確認してから、 えー、使用してくださいあ。こぼれないことね。すみません<笑>、えー。寝室表示を読みます。スキットルロート付き。えー、サイズは約ですが、幅が 9.3 センチ、奥行きが 2.6 センチ、高さが 12.6 センチ。材質はステンレス製で、満水容量が190ミリリットル。適正容量は約180ミリリットル。製品の重量は、本体が約94グラム、ロートが約4グラムとなってまして、武田コーポレーションとなります。 ジャンコードこちらですねちょっと私興奮しておりますのでねとっちるかもしれませんが開封してみますはいえー、こういう感じですねあロートがやっぱり入ってましたねちっちゃい可愛いロートですねああいいですねステンレス製のスキットル袋開けます おおこれですねこれはちょっとねいい感じじゃないかなと思いますねはい、えー、こういうね、まあ、全容であ裏面なんか書いてますねステンレススチール7オンスと書いてるんですかねはい、えー、こうね磨いたようなね曇ってる感じのね輝きがあります 蓋開けてみますおおいいですねこれはたまりませんね、えー、加工精度としてはですね全く悪くないですね、えー開けた時の裏側はうーんその 風性を良くすするための何かが入ってます金属じゃなくてですねシリコンかなちょっと分かりませんけどねでこの辺りもねピカピカで輝きがねちょっとこう側面と上とで違いますけどねこっちはもう曇りのないね本当のピカピカです、えー、閉じるとはいしっかりとね閉まりますしっかり締めやすいようにねこの 回す部分にねこう溝が掘ってねギザギザになってると、えー、いいんじゃないですかねこの角度もね、えー、まあフラスコですよねあのお尻のポケットにねちょうど入るようなね感じのものですのでこう湾曲してるんですけどサイズ的にもねちょうどいいんじゃないかなと思いますねこれはちょっとねたまらない感じのアイテムではないかなと思います このようなですね、ロマンの塊のようなアイテムがですね、330円で買えるというね、もうちょっとね、これはもうありがたすぎるんですけど実際、ね、中に入れてみましょう。まあ、ロートですね、えー。こんな風にきちんとね、丁寧に袋詰めされてまして、うん、ロートもね、先がちょっとこう、すぼんでて、ね、使いやすそうな感じです。はい、ここにセットして、 今ね、ちょうど 180cc 重さで測ってここにありますのでこれをね移していこうと思いますうまく移せるかなこういう感じですねはい 180cc ね全部きれいに入りました些細な情報ですけどこれねロートを差し込んだままこのように入れてやると なななかかか入っていかないんです、えー、おそらく空気がねあまり抜けていかないのでただちょっとこう持ち上げてやって入れるとですね、えー、この隙間から空気がどんどん抜けるのでするするっとね普通に入りますのでこう持ち上げながら入れたらいいですしもっと大きなロートがあったらねもちろんその方がね入れやすいんですけどまあ持ち運びするんだったらこの小さいやつの方が便利ということですね。参考までにに満水にすれば どこまで入るのかといの一応確かめておこうと思います今180入ってる状態でその水面がですね覗くと見えるんですけどさらにですねちょっと満水になるまで入れてみますまあフラスコいらないですねスポイトで入れますまあこれはですね、えー、お酒飲みの人は分かる心理だと思うんですけど、えー、もうちょっと飲みたいなっていう時のためのね <笑>ちょっとね予備調査になりますはい、えー、もうね今駅面がねこの入り口のとこまで来ましたもう本当の満水ですねこの状態でひっくり返してみて、えー、何 cc ね出てくるのか重さで測ってね確認してみようと思います初めて出しましたけどね悪くないですね出る感じもねまあ悪い出方ってどんなのかよく分かりませんけど メモリがね、191.3 です。1 9 1トルということで、まあ説明書にね、書いてる通りということになります。ではもう一度ね、写してみますが、わかりやすいようにちょっとアップしてみます。これをですね、置いたままですと、こう、すぐ満タンになっちゃって、ゆっくりしか減らないんですね。はい。ただこれちょっと、ちょっとだけ持ち上げてね、隙間作ってやると、こんな風にね、 まあ当たり前といえば当たり前ですけど、えー、180cc ならね、えー、ものの数秒かな十数秒かなで入りますのではい今ちょっとね勢い余ってこぼしてしまったんですけどキャンプ場とかでねうわ嫌だなこぼしちゃったななんていうのを拭きたい時にはワッツで一緒に買ってきたねこの圧縮タオル L ですけどこれですねこんなふうなすごく小さいんですけど広げるとですね 35cm×23cm というね わりと大きな、えーまあ、圧縮タオル、まあ、紙製の、ね、タオルだと思うんですけどそういうものになりますのでこちらもねよかったら一応お使いください使い方としては説明書にあった通りですがこれ蓋を閉めます今度は右向きでいっぱいまで閉めますねはいで逆さまにして漏れてこないかどうかね、えー、確認をしましょうで全然問題ないですね閉めた感じもねいい感じです 軽く止まるところから4分の1回転行くか行かないかぐらいまあすごくね精度のいいネジじゃないかなと思いますではウイスキーを飲む時ですね、えー、どうするかまあこれ蓋が外れるわけではないのでねこの部分にこうついでね行くってわけにはいかないですまあ口にくわえてもいいんでしょうけどね、えー、例えば前回買ってきたこれセリアのね 軽量カップフック付きですけど、まあ、私はねもう超小さいシェラカップという意味でねタイニーシェラカップなんて勝手に呼んでるんですけどこちらがねいいんじゃないかなと思いますねまあここにねちょっと、えー、ワンショットですね注いでやってでこれでクッといくというのがね、まあ、ちょっとこれ水なんでねクッといっても美味しくないんで飲みませんけどいいんじゃないかなと思いますまあこれねちょうど親指にこんな風に引っかかるんですよ こんな風にね、だからねこういう風に持ったりもねできるというねまあ酒飲みならね結構気づく部分なんですけどね<笑>はい、えー、こういうおちょこで飲むっていうのがね私個人的にはね今はおすすめですはい、えー、ではね、えー、注ぐところやってみますねこれ完全にロマンアイテムですからね、えー、こういう音なんかがね結構大事なんですよね どううでしょうか。聞こえましたでしょうかこれは、ねまあ、私にとってはねこのフラスコはもう100点ですねロマンあふれるアイテムが330円で買えるというのはありがたい限りですねまあお酒の容器ってね普段私こういうあの瓶で買ってそのまま持っていくんですね、まあ、好きなものをね大体こう小瓶で買ってましてで小瓶で買っとけばね あのー、ちっちゃいのでポケットにパッと入れられます、まあ、そういう意味で、ね、小瓶にするんですただ実際にはやっぱり瓶がねどんどんどんどん増えていっちゃうしキャンプ場とかでもゴミになっちゃうのであんまりね良くないなっていうのも思いもあったので今回のフラスコはとても嬉しいと思います収納については、まあ、ズボンのねお尻のポケットに刺すっていうのがね、まあ、定番なんでしょうけどね例えばこういうダイソーの、えー、バスケットこういうとこにもねきっちり収まりますこれ330円のね 中ぐらいの大きさのやつなんですけどね、えー、コンパクトなのでとってもいいと思います実用面の課題で言うとおそらくですけど、まあ、量がね 180cc なのであちょっと物足りないなもう少し飲みたいなっていうことが、まあ、私の場合はですねおそらくあると思いますそこで2つ買ってきました、まあ、2泊3日のキャンプなんかでもねまあ2本で我慢するって決めていけばね初日と2日目ととか あるいはこっちはスコッチでこっちはバーボンとかね。まあそういう使い分けもできるのでいいではないかなと思います。で、これをですね、じゃあ持っていくときに、ちょっとね、これをね、入れるものがついてなかったんですね。で、あんまりガチャガチャやって傷つくのもね、嫌なので、まあどうせなのでワッツでこんなのどうかなというのを見つけて買ってきました。それがこちらです。メスティンケースって書いてますが、 これですね、サイドポケット付きのハードタイプということで今までのですね、メスティンケース、まあ、100均で売ってたようなものよりも明らかにですね、内容がいいんですねこういうループがついてたりここにメッシュのポケットがついてたりこちら側にもついてますねはい、えー、これフォグ棒っていうんですかねワッツさんすごいですねちょっとねダイソーを超えつつあるんじゃないかと思うんですけど 一応確認しておきますねメスティンケース材質はポリエステルとアルミニウムが内側ですねでポリプロピレンのねこういう D ンのようなものもついてますえそして本体のサイズは約 7cm×19cm×10cm 収納可能なサイズは約高さが 5.5cm 幅が 18cm 奥行きが 8.5cm というふうに書いてて松野工業さんですね今回は×松野工業さんが多いですねこれがジャンコードですね はい、ということで、まあ、税込み330円なんですけどちょっとね豪華な感じのこれはメスティンケースですではこちらも開封しますねはいあアルミのねフィルムがついててちょっと保温ができるようになってるんですねメスティンを入れるためのものなんでねそういう感じなんだと思いますメスティンケースなんでね一応メスティンもね気になると思うのでやっときますが これはあのダイソーのミニメスティンですね1合炊きの方ですあ結構ねぴったりですもうあのきつくはないけど幅高さはねほぼジャストです奥行きがこうね7センチぐらい余裕がある感じですね手前にねお米1合ぐらい入れることができそうですけどでこう閉じるというねはい、もうほぼほぼぴったりです、えー、したがって大きいやつはダメですね合用 だともう全く全く無理ですね。というサイズ感になります。でこちらなんですけどさっきのフラスコ、えー、2つがですねはいこんな風にほぼぴったりぴったりですね入ってくれるのでこれもね結構ありがたい感じですね。奥行きはねどうでしょうね。まあ、7センチぐらいは まだ入りそうです手前にねだからそれこそ先ほど紹介したねこのタイニーシェラカップ、まあ、こういうのをねスタッキングしてでロートなんかもね一緒に入れてしまっとけばね大丈夫じゃないかなというふうに思いますあと横にもね横にもねループがついてるのでこういうところにもね何を入れようかなと先ほど紹介したワッツの圧縮タオル l 3 0ンチぐらいね ありますすよっていうねね水でふややかすと、ね、広がるやつ、まあこんなの入れとってもね、まあ、いいと思いますし、まあ、結構収納できるので、まあ、ここはいろいろ考えたいしでこれをこう吊るしてね、えー、持っていけるという風な感じになりますねいやーこれもねなんかこう、うん、このアルミは今回ねこういう目的ではいらないんですけどマジックテープもねこう2箇所に、ね、くっつく部分があってこちらは1箇所ですけどねちょっとこう閉じるサイズをね 変更したりできるような優れものになってますのでこれもねちょっと330円とは思えないような商品ですねあと余談になっちゃいますけど福さんのねファーストエイドキットえこちらもですね実は<笑>入れてみるとフラスコですねぴったりサイズなんですよなので2つ重ねて締めてまあちょっとギリギリですけど ばっちり入る感じです、ね、まあファーストエイドキットとは中身が違いますけどこんなのもね持ってる方はねいいかもしれませんちなみに私さっきからフラスコって言ってますけどあのお尻のポケットに入れるねヒップフラスコがスキットルのことなので、まあ、同じものと考えてくださいはい、えー、以上ね素行動画です、まあ、こういったねスキットルをポケットに入れて持っていけばね、えー、山の頂上とかあるいはキャンプ場とか出張なんかでもいいかもしれませんね ポケットさえあればどこにでも忍ばせておくことができますので、まあ、さりげなくポケットから出してねクッと一杯飲むっていうのはねまあ男にとってはロマンじゃないですかね、まあ、入れ物が違うことによってねお酒の味が変わるわけではないんでしょうけど、まあ、それでもねやっぱこうハードボイルドな感覚というか、まあ、体の温まり方というかね寒い日だったら、まあ、そんなことも含めてねとってもロマンあふれるこのアイテムではないかなと思いますのでこれはおすすめです。 今回の動画がねいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いしますいつもコメントいただいてありがとうございますコメントはですね一件ずつとても楽しく読ませていただいてますのでどうしてもですね私も作業が遅くってご返事が遅れる場合があるんですけどその点はご了承ください今回も最後までご視聴いただきありがとうございました